皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月27日、ついに赤い砂嵐の撮影に成功しました。魔界のフィールドには、いわゆる、レアな天気というものが設定されていまして、ジャリムバハ砂漠の場合は、この赤い砂嵐となります。それにしても、これは圧巻の風景ですね。初めてジャリムバハ砂漠に足を踏み入れた時にこの天気だったら、怖くて泣いちゃうかもしれませんね。 というわけでしばらくの間、赤い砂嵐の風景をご堪能ください。 というわけで赤い砂嵐のお時間が終了してしまいました。いかがでしたかバルディスタ地方やゼクレス地方ではまた全然違った天気になるようなので撮影に成功したらまた動画をアップロードしようと思います。というわけで今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。